ただいまご紹介に預かりましたマインドと申します皆様お空がもう雲一つない創価の空私ども初めてでございます、えー、この機会をいただけたことに本当感謝申し上げ、えー、先ほども流しも堪能させていただきました、えー、まだまだ活動できないメンバーもおりますが、えー、初世でございますが精一杯踊ってまいりたいと存じますそれでは参ります 鳴子に夢を乗せていざ参りますランスルー今新しい旅の先揺れる夏草道しるべ しいます。マインドでございます夢と希望をルるに乗せて、ぽちぽかと踊ってまいります。 皆様えー、私どもね膝の中で夢を叶えてるという言葉がありますたら皆さんと一緒にお手拍子をお願いしますありがとうを込めて皆の夢が叶いますようにお手を拝借よ 様に感謝でありがとうございましたマインドでございましたはいマインド皆さんありがとうございました